マジえっ今日なんてやねん書いてなかったよ今日<笑>ちょっと待って<笑>なんんてやねん書いてなかったよ今日ほら書いてないじゃん、はあきついな近くの蕎麦屋<音声>ハイスはい諏訪インターチェンジをおります はいそして右ですねそうですね白樺箱の表示が出ておりますい、えー、これはですね国道20号という表示が出ておりますたて白樺湖これあれですねメルヘン街道ですね 麦草峠っていうね、国内で2番目に高い道ですね、国道ですね、そちらに向かう道ですね、これはね、うーんとね、PS250 の時にね、この道を通って、麦草峠に向かったというね、記憶がございます。その時はね、もう本当天気よくてね、素晴らしいね、抜けるような青空がね、あの出会えたんですよね。 ここからですね24キロですねあと24キロで高カそばをいただくことができます篠市長野県篠市ここは標高764メートルやっぱ標高が高いっていうのも基本が低いっていうところなんでしょうねきっとねおカトーという表示が出ましたよ国道152号 高等の表示が出てます来ましたよ高等ここでね2時になりましたので出てきてからが1212だから3時間ですね走行距離が192キロまあ休憩もねそこそこしておりますずっと152号のようですね諏訪大社ここかここも来たいんですよね諏訪大社ね4社あるんですよね そこもね、全部回りたいと前から思ってたんですけどね。なかなかね、冬は厳しいし、クロスカブで行きたいしね。クロスカブでここまで来ると、本当にこれで諏訪大社4社回ったら多分一泊コースになるよね。さあ、こちらを右折して、国道152号、高と那のね、表示が出ております。はい、くねくね道ですよ、ここから。 あでも国道152号のままなんだなこれまクくねくね虫入ってくんだなんだこれめっちゃ綺麗だぜじゃんじゃん登りますねこれじゃんじゃん登ってくようもう標高1000ぐらいあるのかなねえ元のところがね760何メートルでしたからねこんだけ登ったらもう1000ぐらいありますよねえーこれね気持ちいい 冬の山だねーうーわ、こりゃ、寒いよ下で4度だもんね、上、もしかしたらもう1とかね、0とかって感じだよね、これね、相当寒いわ、もう僕は寒いのは嫌いなんですよ、寒い中、走るのは好きなんですけどね、<笑>なんで、ちゃんと装備をね、しっかりしてですね、走りたいと、もう辛い思いしたくないですからね。 登るねまだまだ。うわ景色来たよこれ景色景色。ええー、何あの茶色いところ。何何何。うわすげえ。うわ<笑>すげえぞ。いや登るねこれマジ登るよ。俺クロスカーントだったらずーっとこれ二速三速全開だよこれ。 前回って言ってみるね、これ。絶景展望台って書いてあるね。ええー。まあ、するしちゃいますけどね。<笑>スるしちゃいますけど、前の軽トラがすげえ早いんだけど、あれ。どういうこと追いつかれんだけど。同じ排気量だよね。<笑>同じ排気量ですからね、軽乗車と。 向こう 660cc、こっち 650cc ですからね。同じ排気量ですから。お稲伊那市に入りました。長野県伊那市。目的地までは15キロとなっております。中央春ヶねカントリークラブ。こんなとこにスキー場じゃねえや、ゴルフ場あるんだね。ああグリップヒーター熱暴走してきたよ。あっちよ。 頂上というか一番標高が高いところ超えて下りに入っておりますはい目的地のお蕎麦屋さんまであと5キロになりましたこれは多分高等の街並みだと思うんですけどねなんかね古いですね街並みが蔵がある家とかもたくさん終わりになられてなんか作ってますね 最近あの道路工事で週休2日制って書いてあるんだけど、あれどういうこと。さあ、ちょっと気温上がりましたね。七度になってまーす。えっ、ー、とね、ここね。高藤スケッチ街道っていうね。そうなのよ。高藤スケッチ街道。スケッチしたくなるぐらい綺麗な景色ってことかな。まあ、そういうことなんだろうな。この前さ、長野の。 ー時もねバードラインってていいう名前がついてる道路なんですよねでなんでバードラインなんだろうと思ったらね、鳥の野鳥の方向、なんでバードラインっていうんですっていうことをね、視聴者様が教えてくださったんですよ、へえ、なるほどなんて思ったんですけど、多分ね、ここ、高遠スケッチ街道だからね、まさしくね、スケッチをしたくなるような景色と。 いうところなんでしょうね、きっとね。わ、古いね、蔵のあるが、これほんと古いと思うやあの蔵ね、今のはね。ああ、これほんとスケッチカイドだわ、これね。道があって、山があって、田んぼがあって、川があって、全部揃ってるもんな、これ。ねここねちょっとこう、プチ団々畑と下に川が流れてて、すごい、こう、いいロケーションだね。 さあそろそろそば屋さん増えてきましたね、別にね、そんたくも何もなくて、ただ、夏のかな、こう高遠そばで検索して、出てきたところに行こうと思ってたんだよね、でそしたらね、なんかその道をたどってたんだわ、このスケッチ街道を、そしたらこのスケッチ街道にあったんですよね、美味しそうな、結構評判の良いそば屋さんが、そちらにね、向かいたいと思います。別にも、ね、も何もないし 取材協力とかお願いとかもしてないのでね、別にこう、改めてここの店ですっていうのは、別に毎回僕は言ってないですけど、まあ、オーソドックスな高藤そばですね、大根のとぎ汁、それから焼き味噌で高藤そば10割そば、10割ですねで、そちらをね、いただきたいなと思っておりますほら、そば屋さんとか結構出てきたよ。 さあもうすぐです、いやー、3時間半ですね、ほぼ、走りっぱなしですけど、さすがね、CB、ちょっと前傾がね、俺、気になるんだけど、全然大丈夫だね、お尻も痛くならないし、さあ、どこだ、この辺だぞ、この辺だぞ、きたー、大きい、ひときわ大きい看板が出ております、高遠そば、えー、休業日。 休業日マジえ今日休業日って書いてなかったよ今日ちょっと待って休業日って書いてなかったよ今日ほら書いてないじゃんうわまた騙されたよこれああきついな近くのそば屋 さあここにありますねえー、っと七面体。さっき通ってきたところだやってるかなまもなく閉店<笑>間もなく閉店です いい飯ですね、おそばの方が食べ終わりましたら、はい、ご飯と高菜とこちらの魚粉とそば湯入れていただいて雑炊で召し上がってくださいめっちゃ美味しいですねありがとうございます<笑> こちらサービスで大の煮物になりますので<笑><うぞ><笑>ありがとうございます<笑> これはもう本当に古民家だったやつなんですか。そうなんですよ。築120年。120年。はいえー、もう18年ぐらい前からおばあさんたちがね、あの十あのおばあさんだけやられてたんですけども。はい、そうなんですか。ね、ちょっとあの今年になっちゃったのでね。あ、あで引き継いで、いで去年の8月に。そうなんですか。しましたええーはい。そういうことなんだ。すごい素敵。 うわすごい今ねちょっとお客さんいないのでね取材させていただいておりますへえー す, ねはいえー、<笑> す, <笑>すみまません、ありがとうございしげえすてから行きままます。すす。みせん、ありがとうございます本当に使用中ですね。 うさぎちゃんがいるそうです。え、こっちにいる。これ。あ猫ちゃん。まだ半年ですね。そうなんですか。うち去年二十歳、十九歳だった猫、十九歳なんですけど。猫亡くなって。で。後がまくちゃんを探してるんですけど、なかなか出会わないんですよね。前ねあの野良猫が多いんです。 ラ, ラッチして帰りますから四<笑>月とかね<笑>あの結構ますのあそうはんだへーへえ。<笑>なんかね、あの僕が住んでるところもここ猫カフェっていうのがあってあでそこで行って金太子がいればまあトライアル入れて でも家とかも全部チェックされるんですよ。きび厳しいんですよ、やっぱり。<笑> で, ね、で、家が手荷棒してないとトライアルはれないんですけど。<笑>そうですよね。いい家に引き取られないとか、うん。そうなんですよ。すんね、なんか、柵があるとか、なんかいろいろ。すいません、ありがとうございました。どうぞ、ありがとうございます。ちょっといつになるかわかんないですけど、あ、ま、<笑>げさせていただきます。またよろしくいしますいませんあま、はい、ありがとうございます。いやー、素敵なね。なんかおばあ様方が、蕎麦屋さんだけはやってたそうですね。で、それを、 ま、去年だかに引き継いでされてるということですね。それではごちそうさまでした。さて帰りましょう。ここから211キロ3時間12分。